かだからその知り合いの方とかが結婚する時にすごいおめでとうと思うんだけどなんか不思議なのなんかね人生をこの先ずっと一緒にいてもいい人間って果たして本当にいるんだろうかと思って本当にこの2人は 一, 一生一生一緒にいれると思ってるのかなって。 思った な, なんでなんでそう思ったんだろうってよく思っちゃうんだから最初ね I first didn't like my brother's boyfriend I mean my brother's girlfriend wow wow wow this doesn't run in the blood it's just me <笑>最初お兄ちゃんの彼女好きじゃなかったのサリーその信用できなくってなんか<笑>サリー自体人を好きになったことがないからなんかそのあの お兄ちゃんは彼女好きなんだろうなっていうのはすごい伝わってきたんだけど、その同じ女子目線から、女子目線から、サリーは自分の世界しか知らないから、本当にこの彼女は、なんかお兄ちゃんのこと好きなのかなって、サリーだったら絶対無理と思って。<笑>なんか、I don't know, like I'm e、like, 本, えー、本当に信用できなかったの。本当に信用でき、なんか本当に信用できなくって、お兄ちゃん可そう使われてるって。 ずっっと思っててなんか、えー、でも本当に、えー、でも言うてでももうそろそろ付き合って2年ぐらいになるのかなえっ分かんないお兄ちゃんの彼女かわいいかわいいめっちゃかわいいよお兄ちゃんの彼女もうなんかブロンドでなんかねちょっとそばかすがあるんだけどなんかねもうもうアートだよね めっちゃかわいです。みんな美ですよ。b but,、right? yeah, <laughs> oh, but honestly, guys, listen to m e に。え、わかりますか ?Dilux feel me like I couldn't trust her at first?I was like. え、なんだろうなんて言えばいいのかなこの感情。 お兄ちゃんのことを知ってるからお兄ちゃんが彼女のことをすごい好きなんだろうなっていうのは見ててわかるけど彼女のことを知らないプラス女子目線からして女子目線って言っても言って自分だけの目線からしてなんかどう好きになるっていう感情がわからないからい絶対好きじゃない絶対この人好きじゃないってずっと思ってた<笑> They're watching JK を見てる <laughs> are they? Hi! Hope you guys are having fun in France. Why you take my brother from me? Yeah, that's true. you k n o w k e n s a n it's not your business. Actually, it is my business because he's my brother. <laughs> I'm gonna make it my business. Hi, this is my business card. Anyway, yeah, so.